ではその1個目、タヌキにやってもらいたいこと、まああの実際にそのはいまあ、タヌキの場合、いろんなね、えー、企画を実行してはいますよと、で,、はい、でもタヌキさん、これやったことないから、これやってよ、やってみてよ、面白そうだからっていうのもあったりしますそうですね、やったことないでしょうっていうのは、そうですね。 それこそ、あのず、ー、っと私もなかなかこう自分の時間がきちんと確約が取れなくってできてないっていうのもあるんですけど、ええ、あの前にかなり流行ったウェイウェイランドって、ご存知ですかウェイウェイランドはい。いわゆるお酒すぐろくなんですけど、っそれですねはいウェイウェイランドなんか携帯が出てきウェイウェイランド。はいなんで 大好評パーティーゲーム「ウェイウェイランド」第2期、うん、2021年へーそうなんですよあのシリーズ1とシリーズ2がございましてあ原産国ドイツをはじめヨーロッパ諸国で最もっと人気のあるかランう一つしてあっリキュール